たらもう立ってた。本当本当。本当、まうん、や。<笑>すごいすごいですね。あっち向前に立ってましたね、えー。もうだって振り向いたらもう立ってたもん。これんんええー。だって本当ですよ。こっちで喋ってて、あって振り向いたお、もう立ってる<笑>。キャンプって長いんですか？高校の時からやってる。えー？<笑> 一人で家族で一人でここの時は友達でああ松木のソロとかなかった時代ですからはいはい、はい、でも最近もよく見るよな、うん、若い頃だけで、うんうん、そうそうあの、うんうん、それこそちょっと若狭原に行ってましたんでああ、まあ前行ってましたねそうそうそうあそこ行ってて、うんうん、でほんまにこれはやってまた知り合ったんんですよさな偶然んですよ 無なんや、すごい<笑>もう323年やってるんじゃないん。すげえじゃあもうなんかこう自分の必要なものはギュッと凝縮されてるって感じですかやっぱ最初親父の道具やったからあーそっから始めたそうそうそうでそれを持ってきたりしてやってで友達の誰かがやってるやつを持ってきたりまあ昔みたいに高校の時 三十何年前って、もうこんななかったかな。それこそ、ま、家の台所から包丁を持ってきて。はいはいはい、<笑>パターンがまた違うパターン。全然ちゃいます、全然違います、うん、その百均すらない時代だから。なんか、今とか、お気に入りのとか、こだわりのギアとかあるんですか。ー あ, あの、末期ストップちゃいます。今から出てくるやつですね。<笑>出しますうん、<笑>よく行くキャンプ場ってあるんですか、普段。 マキすぐそこの牧野ノえそこはよく牧野はもう自由やし、はい、でこんなに狭いこれ狭い方じゃないですか あ, あの、はい、川流れてるとこですね牧野ノそうそうそうそうスキー場の横のそうああめっちゃ人気よあそこあとはスキー場全部が、うん、お, 風お風呂のとこでそうそうそうお風呂の奥が全部やから、うん、あれぜ全部どこ張ってもいいから、うんうん、そこにスキー場やからほぼ坂ですよねそうですね<笑>だからおすすめはマキの この横に作る、うん、川の渡った向こう側に作った平らなとこが人気のこんな感じでちょっと取り合いになってた時に、うんうん 食べ物屋さんとかっったととこころろのの敷地のところの空き地空がなってるんですよそこまで行くとでもそこがそこは3030 30とかの取り合いやからまずそこから埋まってその高原サイトの400ぐらいが400サイトぐらいから晴れるんですけどそこはずっと空いたまんまやからいいですよでも風が強いし や, やっぱりね。 いいんじゃないここいいですよね、うん、ちちゃうで普通のショッピングバッグ の, あの<笑>レジカゴバッグで す, あいです言われてみたらここはもうなんか袋付きとかじゃないん で, すでジャンプギアって高いじゃないですか一個一個あでもなんか安いのばっかりです、えー、って言ったら怒られる お前安いの買ってへん、ね。じ<笑>ゃ<笑>奥さんも別にするんで。んあ何買ったみたいな感じにいつも。え奥さんは奥さんで行きます？ファミリーじゃなくて？いや、まあ、奥さんはファミリーしか行かないですけど、うんうんうんうん、奥さんもあのお父さんに育てられたタイプなんで。逆にあのそのワーキャー言わないです。その、うん、虫がいるどのコーナーとかはあ。はい。よいしょ、うん、これ横も見えるんで。 おでこの中にっか入ってる煙突が、はい、ここもこれはここ巻くんで。<笑>お これでいい、えー、これで燃やすだけ。えー、<笑>で風が強かったら、えー、このさっきの一番上のてっぺにガイロープがあるんで、うん、あー、いかえとる。そうそうそうですそうです。あそこのふたり引っ張ってやれば、煙突も倒れないけど、今日だったらもう全然つかないんで。るほど。もうこれで OK、えー、です、はいえー。簡単。簡単です。すごいよ。<笑> これなんですあ、ねこれここがこういうこれはここで燃えない溶けないようになってるんやけど、ないときはこういうところに、ね、挟むんですよ。よ、はい、はいはい。ここから出すんですよ。ああなるほどなるほど。これそれ防護の、うん。うんうんうん。でここにさっきの煙突がくるんで、これがあればこれこういうプラスチックじゃないですか。うん、これもロにやると、うん、あの煙突で400度とか500度になるんです。うんうん 煙突でここの中が暖かくなってるんでーーボディはそんなになんですよ。えーうん、焚き火の下ってあんま 熱, 熱くないのと一緒で、煙突がだから中にあればある距離があればあるほど熱くなるのであ。あ、そうなんやなるほど。あまりだからを思いっきりあの炎穴 こ, この辺にしたら煙突がいることになるじゃないですか。部屋の中に長いこと長い距離。これさめちゃめちゃつないんですよ。<笑>もう回避できなくなるんですよ。<笑>難しい。 だからこの巻きが全くまるまる入るんで入んねやこんな長いのここは入れますけど3 0ンチこれ40何本あるんで40何本あるほら、おっいあっめっちゃいい案外だからコンパクトやけどそうなんすよすごいでこれチタンなんで 軽いんですよ。うんそうそう、なんもない。ね、軽そうにもっそう。買い物バッグやもん。<笑>買い物バッグも、ここはもうなんか、定規作業のために、そんな。派手なケースつけるから、自分で買ってーって言われて。<笑>ああ、な, なるほど。でも、巻きのサイズと一緒やから、四十あれば。でこんなんは昔に出てた。いや、これが一回こうかませれば。 なんかあのここやったらちんちんになった熱が全部来るじゃないですか、うん、ここでいっぺん緩和させて、うん、安定させるってい う, う昔から板があるんですけどうんうなんかうん、はい、なるほどな、ねね、知らんのいっぱいあるなあとこれで掃除するだけなんで、えー、こういうなんかまあこうのこうやって履けばいいだけなんでん<笑>全然手入れも。でこれ新しくし と, とくったけどこれで寝るは もう、ゴシゴシしたら。あ、全然違うの。洗うとかじゃなくて。そうそうそう、あの、まあ、焚き火台とそんなに。掃除の容量は。変わんないです<笑>うん。うん、販売してるぐらいの勢いに、はい、説明。そうです、ね。<笑>これえじゃあ、そっちの人ちゃ う, んだ<笑>う。ジベ、ジベタリアンの人だ、ね、<笑>なんで。なるべくって。これで四万、四万五千円ぐらいかな。そんなに高くないですか。チタンにしては安いほうが、うん。あ、いいな。うんうん 星の天皇朝こう。<笑>テントないから。そうそうそ う, そう。いやでも外で。外でね。こういうのもあったかいんですか。全然あったかいですこれ。うん。がキャンプに。<笑>の魅力。一言で言うと、どういうことですか。へえ。キャンプの魅力。なぜキャンプするんですか。ああ。家が面白くないから。<笑><笑> 問題発言 い, いいピーいや家っていうか<笑>もう建物の中が面白くないからかなやっぱり外の楽しさ、うんうん、限界があるあーかな、うん、いやでもなんで来てんやろうなでもずっとやめてないからなん<笑>でしょうねそうそこをな究極聞きたいなって言うててく、うん、究極なんでしょうね三十何年あのね結局なんでしょう 外でも生きられるかを試してるからじかな<笑><笑> だってこう、なんか。もう生きれると思うけど。いや、けど<笑>やけど、でもなんか、新しいギア買い足すって、それなんかなと思うんですよ。外で生き れ, れる、俺生きれるのか試してるみたいな。でも、じゃあ道具減らして試すよみたいな話だけど。<笑><笑><笑>いや、でも、家と違う家を作りたいみたいな感じかな。自分、なんか、家と。やっぱり基地感みたいなですか。いや、そうそうそう、それはありますよ。男やし、基地を毎回、毎回なんか作る形がちゃいますしね。置き場も。 なるほど持っていくのもなんか毎回帰ってたりするんでうん買わずともなるほどなあれなんですよこ う, こういうとこ来て別に外歩いたりしないですよさ散歩とかここ一切しないですよどこ行ってももうここなんやこの土地を見たいとか<笑>一切ないですよお土産買って帰りたいとか あ, あ<笑>かたとえよくよくあるあそうそう見たせこいやすら行くのも邪魔くさいから 例えば明日初日の出とかいうのも見に行く気も全くなかったり本、本当にもう痛いだけが。な<笑><笑><ー>ん<笑>ならテント張れたらいいみたいな感じ。テント張れて中に痛 い, <笑>に痛い引きこも。アウトドアかインドアか分からねえでしょ。<笑><笑>アウトドアなインドアをしたいです。アウトドアでインドアをしたいんですよ。やな面白いな。 っいい で, すよね、ですか今はい、<笑>い薄着ですすす薄けど。<笑>お前今すご い, すご い, い。かっこい<笑>すごい。ハンモックで寝るのは寝れるんですかっ<笑> えキャンプ歴でどれくらいなんですか、ね、完璧に食べたことないんですけど…力つからやられてるんですか本格的にやりだしたのはここ数年なんですけど…うん、その前、まあ、あの小さい子供の時に親に連れられてとかてん…やっぱり ち, ちゃい時からやってる人多いんですね。うん、キャンプにはまる人に。うん、絶対それあるよな。うん だっても目じゃない 最近のお気に入りのキャンプギアとかこだわりのキャンプギアだったら教えてくれ。使って あたしら素人にでも分かるように違いごというと 何, 何するやつであご飯炊いたりとか、お米炊いたりってり、ハですねやけど実際に大滝のやつあめっちゃかっこよくないうんメスティンの代わりとかそうですね、はいコロかわいいような か, かっこいいの違うんですかやっぱメスティンやら の他のまあ飯ごっぽいのんやらいろいろありますけど。ですね。違いは結局は、まあ、一緒っちゃ一緒なんですけど添加飯の苦手の場合あの水蒸気炊飯っていってこっちにお米入れて中にあの例えば汁物作ってその水蒸気を使って蒸らすっていうやり方あるんですよ。 これだと焦げつかない。同時調理ができるいう。で、はい、すごいな。すごいな。す ご, い, すごい調理器具やです。ほ<笑>ったらかしで。二、うんね、つできる、はい、っていう、えーい。いいな。そんなん知らんな。その間にいろいろ違うことができる、ね。なるほどな。自由にね。うん、ふんふんふん。 そでー寝れるねーなーこれやったらあったかいね。ダウンダウン ほ、うんまよ。へえすごい。ここここのキャンプ場こうやって晴れますもんね。いいですよ。キャンプの魅力を教えてください。いいよいい よ, いいよなんでなぜあなたはキャンプにハマっているんですか。キャンプをしているんですか。いいね、<笑>何もしない時間を楽しむっていう感じですかっ かっこいいななななるややほどな究極の答えですねねだうけどが水るいな <ス2> ん, であるけてるーんーすごい。 ここかな、きやった。あ、今日の夜ご飯なんですか。<笑>まだ考えてないんですけど、一ケツご飯炊いて。肉焼こうかな、うんうんうんうん。一番いいよな。うん 一, うん、一番い い,、ね番 い, い, うんい。お酒もよく飲みますか。そうですね。<笑><笑>十分ですね、じゃあ、肉があれば。<笑><ま> ありがとうございます、はい、ありがとうございま す, います忙しいところ<笑><うだ><笑> お食事。少しそばですか。少しお前ラーメンです。お食事。お昼ご飯ン今からなんです。おそうなの。も何も作らずにこうインスタントで済まそうと。ういう質問してもいいですか。大丈夫食事今から食事やのに。に何のカップラーメンが好きなんですか。かそこ。<笑>やっぱりカップラーメンあれですやっぱり。答えてくれてる。カップヌードルがやっぱり一番。<笑>違うやん食べて。<笑> 免職に言まあでも一応これ日誌日誌免職にじゃあここであここでお二人寝るんですねそうですそうですいちしながら<笑>じゃあお二人に質問していこうかあれオキストーブとかそういう暖房系はないんですかいやもうここに石油ストーブだけですあ石油ストーブで、ま あ,、まあ、十, 分あ十分です か, かです今日はでもあったかいですよねそうですそね。<笑> まずはキャンパー歴を教えてください。何年ぐらい、あ、でも、アンデさん、どっかに。野宿から言ったら、もう十八からな、ね<笑>。野宿はキャンプになるのか。珍しいパターンやけど。な<笑>ん何年ですか。あ。三十、何年ぐらいですよ。そうですね。山登りで。そうですね。 石膏行ってたからね。石って名仕事の中で顔をやってましたね。野宿、野営もしました。野営に比べたらもうめちゃくちゃ素敵な。イベントじゃないですか。いや、本当にもう、そんなもう時間もね、自分の好きなようにできますから。うんいですうんじゃあ、本当に、なん、なですか。今何分で行きましたか。 2分44 <笑> 24あっ今まだまだ。ちょうどあと三分ぐらいで出来上がると<笑>普段よく行かれるキャンプ場ってどのあたりにでもわかやっぱ若狭和田か<笑>あそこなんかみんなめっちゃいいっていうはい、うん、若狭和田か川西市にあるあの凶介みたい雲うん 兵庫県市ある知キャンプ場のいやいや。<笑> そ こ, でね、そこちょっと思うけど<笑><笑>ちょうどなんかせこせこしなくていい、うん、ピシャーとこうだいたい制限速度まあ50キロ60キロでピシャーとこうノンストップボをピシャーピシャーク<笑>ルージングでいける話じゃないんですけどうん じゃ あ, あんま激坂もなく<笑>もうひげこな 660cc なんでね あ,、うん、あそれに荷物積んでいったらもう坂道は登らないああそれも大事なんですね。あそうですねおうおうおうも燃料食うしそのままやっぱり巡航速度でおうおうおう一定のアクセル回路でねいけるのが燃費が伸びます あの自慢のっていうかお気に入りのでもいいんですけどキャンプギアと か, とかあったら教えてください全然無知なんでいろいろさっきから聞いてめっちゃ楽しいあえっちゃ明明るるそう明るいっす でも、一めっっら、ちゃ気にしなくなって。 あ、は い, い、えーうん。うん。あ、あーあ<笑>あー時間タイムアウトか。いいね、<笑>はい、えー。これあったかいんですか？あ、暖かい。これチップででる感じ、うん、あ、できますこのな。天板取って、うんうん、取って、取って、えー、もうまあこのままでもいいですし、ね、そしたら時間にバー。ッと来るんきます。へえ、そうなの、はあはあ。あったかあったかです ああなるほどいやかっこいいなるほど そ, っっんよそのまま連れて行けるんや連れていけるうんかっこいいかっこいなるほどあ食べこういうこういうメーカーのストーブみたいなかっこいい感じかなと思った<笑>あちゃんはと思っ て, <笑>もう見てますよどうぞどうぞ召し上がってください<笑> お邪魔してますけど。安い安い安い安いお昼食べようとしてあるけど、夜は何食べよう、ね。夜は。多分、パスタか。あ、えー、ちゃいますよ。これですよ、これこ れ, これ。ゆるキャンの鴨出しそばで。あ、そう。もしこうそばですよ。ええー、そばに。これ、あの伊勢田さんにもらったんですよね。その。ークラブハウスの焚き火雑談。は, い は, いはいはい、この前、山梨行った時に。お土産でいただいて。えー ラーメンのスは折りたたむ派なんですねあ、そうですね。たまに、いやそのまま引っかかっそう時もありますけど。ヒップいやでもあのあのパターンな誰かう違うないたいた。またちょっとパターン違 う, もそう。もっと綺麗になんかこうちっちゃく折りたためるタイプの人もいたんですよ、ね。ちちすもうこれですね。これでこうなんなるほどなるほど。ありがとうございます<笑>。でも最後にキャンプ。 あなたにとってキャンプとはなぜキャンプをするんですかああキャンプは僕にとっては癒しですからね悔しい誰にも邪魔されるもう自分がめっちゃ邪魔される<笑><笑>いやいやダ<笑>、ね、い, <笑>いい大丈夫ですか<笑> こ, うこのペースで か, <笑>かりましたありがとうございました め, めっちゃお邪魔しました すみままませんお邪魔しししたたたいいのあだきありがとうございます。<笑><笑>